1日あこのままとめてて吹き飛ばしてあげます<ス>っよはっ<ス> 甘く見ないでところてんスライムで乾杯よ悪ヨとエリス教徒は許しません私に任せて僕とアジワがいいひどいアマク 甘く見ないであ、あの、よければ友達に撃っていいですかアクシス卿の敵は吊るし上げますさんか感謝します あ, っあほらあなた、アクシス卿じゃないのね エゼンプローションもう身動き一つ取れません美少女前進アクシズ鏡に入りたくなったハートに直撃えっとわわがな みんなでごはんでもいかない